さて、えー、最後にもっとより詳しい表示を見てみましょう。それはですね、オプションにマイナス F を追加します。マイナス F、マイナス U。そうするとですね、えー、いくつかフィールダーが増えてます。で、えー、UID は自分のユーザー ID ですね。えー、これは否定したものとなります。PID というのはさっきのプロセス版。これは同じですね。PPID というのがあります。 これは ParentPID。から、えー、ある、えー、TC シェルが OS にロンで PS を作ったらば、PS の、PS の親は TC シェルになってこれを見ると、PS の ParentID、えー、は4179。これですね。 さら に, に見ると、この SCLD は、えー、この TC セルの親が SCL。さっき SCL から、えーまあ、SCLD から始まってますよと言いましたけども、それはここで表されたわけです。えー、その他のものとしては、STime はシステムに何、えー、か頼んで仕事をしていた時間かな、はい。それから TTI 番号。うん、かな細かい仕事。 まあ、こういうふうにいくつかのフィールドがあって、より詳しい情報がわかる。まあ、主にこの UID とか PPID とかがまあ役に立っているか、演習で使うフィールドになります。では、ここまでプロセスの交さについて見てきましたが、プロセスを作るにはどうしたらいいでしょうか。で、まずその外部からそのログインすると t c c ルのプロセスができる。 えー、皆さんの場合は、自分の端末でログインしたときに自分のプロセスができます。そして、えー、コマンドを打っておくのは、その t c c のプロセスができていて、えー、何回動かしています。次に、何、えー、かコマンドを打つと、例えば ps コマンドを打つと、あるいは emacs& を打つと、そのコマンドを実行するためのプロセスがその都度生成されます。ですから、私がコマンドを t c e に打つと、はい、ps ですかとか。 言いまクってしか方か、いろんなものが生成されますけども、えー、生成されて動作するわけですけども、そのプロセスが繰り出されるわけです。TC シェルは同じものです。これをもう少し具体的に見ると、えー、TC シェルが PS を起動すると、PS が実行して終わると、えー、TC シェルに戻りますよね、えー。TC シェルはずっと同じものがいて、えー、それが待ってるんですねで。終わったらばまた動き出す。また PS を動かすと、えー PS でずっと動いて終わると、この TCCL がまた動き出す。この転送のところは見なくはならないんですけども、眠って待ってるというふうに思ってください。ログアウトの時に Exit をあって窓を閉じると TCCL はなくなる。実際にやってみるとわかるんですけども、PS っていうと、1個もの PS が動きますね。TCCL はさっきと同じ61479ですけども、PS の番号は さっきよりも変わってますね。もう一回動かすと、また PS の番号は今度は63056です変わってますね。毎回 PS は新しく作られるということになります。そして、えー、普通に AND をつけないでコマンドを実行した場合は PS は終わるのを待ちます。で、じゃあ AND はどういう時につけるかというと、待たなくするという資ルなんですね。だから EMAX AND というと、 アンドをつけると EMAX のプロセスが出来上がって動き始めるんですが、動き始めましたが、これを PS で見ると EMAX は動いてますね。ただ EMAX は動いてて終わってないんだけれども、次のコマンドを私は PS とか実行できます。それはアンドをつけると、ちょっとさっきのページに戻りますけれども、 何もつけないと待ちますけども、アンドをつけるところを待たなくて、すぐに次のコマンドが打てる。だから、EMAX と他の仕事が同時にできます。そのためにアンドをつけます。ということになるわけですね。じゃあ EMAX 終わっます。終わったら終わったよというメッセージが出ますけども、試しに EMAX をアンドをつけないで動かすとどうなるかも。EMAX。と、また EMAX も動き出しましたけども、 次のコマンドは打てませんね。これは tc シェルがコマンド e m a クスが終わるのを待ってしまったの。e m a クスをコントロール、コントロールで終わらせれば終わったので次のコマンドが打てますけども、えー、それはちょっと不便ですね。ですから e m a クスのような窓を作るアプリケーションを動かすいくには and をつけましょうということです。